よしゆきですもりながブロッキーサクッとほろっとくせになるラングドシャー香ばしパフッもりなが ブロッキーを買ってきました見ていっちゃいましょうサクサクのパフとほろっとほどけるラングドシャをチョコで固めました軽いのに食べ応えのあるおいしさをお楽しみください 軽いのに食べごたえのあるお味しさをお楽しみしちゃいましょう。 はい、袋が1つ袋を開けました。 おおそうですねこうパフにチョコレートがからんでますよでチョコレートの芳醇な香りがきますねいただきますん このサクッとしていてで口の中でこのパフンがほろっととろける感じがしますね。 で、このチョコレートの味わいですようんでもねなんかねバランスがいいですねこのチョコレートの感じとこのパフがサクッとしてほろってとろける感じですね、うん サクッときてチョコレートの味わい最後にほろってほどけてでパフがこう。 さっさーっと消えていく感じですねいやーでもこれはなかなかいいですようんサクチョコレートうんでサクッときてチョコレートがきて。 でこの口の中でとろけていてうんいいですねこれは、うん、以上「森永ブロッキーラングドシャ香ばしパフ」でした 開封後はお早めにお召し上がりください。